はいどうも料理の峰さん隆二でーすはいということでですねちょっとね登場を変えてみました、はい、今回はですねガリバタチキンです、はいね、ガリバタチキンでね実はねほんとあの近年あの流行りだした料理なんですよね、えー、ガーリックパタチキンのですねこれをねちょっとね和風の、えー、と味付けでやるってい う, こうレシピなんですけどもガリバタチキンだどこが流行らしちゃったろう な, なんか CM とかね結構流れましたね、CM、で見たやつは えー、とガリバタチキンの素を使ってたんですけどもガリバタチキンは別にもを使わなくても全然平気ですなぜならですねもと、えー、使わなくてもめちゃめちゃ美味しくできるのでしかも家にある調味料で、えー、なので、えー、と今日はねその作り方っていうのは皆さんにもちろんねあの市販の素を使ってガリバタチキンの方が簡単だと思います なんですけども一応僕料理研究家なんで本当に美味しい本気のガレバダチキンっていうのをですね皆さんに、えー、っとやっていただきたいなと思いまして今日はちょっと作り方を解説していきますちょっとねちょっとねあの酔っ払い気味なので今日ね3本目なんでね 撮る動画、ねえー、なんですけども、えー、ちゃんとやっていきたいと思いますやっぱガリパタチキンってのは白米と食べるものだと思ってるのでなので、えー、と白米と一緒に食べて邪魔にならないぐらいの大きさに切っていきたいなっていうふうに思います僕の切り方ですよ最初にここを、えー、と分けちゃいますここ、はい、だいたいまあ一回切って一、えー、回切って12等分ぐらいですかねはい、はい、こんな感じですねにんにくはすみません、えー、皮を切って えー、皮を取り除いて、えー、と中の、えー、芯はくり抜いてあります、はい、これはこのままで使っていきますはいなんと下ごしらえこれだけなんですねじゃあ何が本気なのかっていう話になってきますね何が本気かって言ったらこれはですね味付けが本気なんですこのガリバタチキンはご飯があっという間に消えるって、まあ、も僕いつもそんなこと言ってるんですけどこれは本当に消えますんでね、えー、ちょっとそれをね、えー、ちょっと今からあのその調味料の配合だけ、えー、ち, ょっとちゃんと見てってくださいねフライパンに火かけまして、えー、油 あの本当にね少量です。小さじ1ぐらいです。えー、少量をあのまんべんなくあのフライパンに、えー、となじませてください、えー。なぜかというとですね、えーと、今回鶏のもも肉を使いますんで、鶏の皮から結構な油が出ます。えー、なのでですね、えー、と油は少量でいいです。えー<咳> じゃあ鶏の皮があるから別に油引かないでもいいんじゃないかっていうふうに思うんですけどもえ実はですねえっ、ー、と動物の油っていうのは、えー、と油を少し引いた方がより油が出るんですね実はですねこれ科学的に証明されてるんです実はで、えーはい、僕ですねさっきあんな偉そうなこと言ったのに、えー、致命的なミスを犯しました塩コショウを忘れました、はい、なので今は塩コショウします、はい、皆さんはなじませていただいた方がいいと思います で皆さん、あの皮目から焼いてください、皮目からね今、強火でやってるんですけども、もだいたい中火ぐらいで大丈夫です、であーいいですね、いいですね、皆さん、見てください、皮目がですねこんな感じで、いいですね、こんな感じで、こんな感じで感じ焼けてきましたよー、あーいいですね、いいですね、あバっちりバっちり、うまそう、うまそう。 ほらほらどうですかこれうまそうでしょこれ酒大さじ1でーすはい、みりん大さじ1でーすは い, はいおし油大さじ1でーすはい、お砂糖が小さじ3分の1ぐらいですねはいで煮詰めていきますねはい煮詰めてくださいとろみがつくまで煮詰めてくださいえと同時にえこちらのチキンに火を入れていきますはい本気のガリバタチキンでえと一番重要な味の素はい 一番重要な調味料ですこれね、三ンフリーしてくださいねはい、チミッサはい、これが重要ですこれぐらいこれぐらい煮詰まりました煮詰まったポイントはこれぐらいね、なんかその鶏の油を乳化したぐらいですねすみません、ニンニク入れるの忘れましたはい、ひとかけ入れちゃいますねはい。早い段階で入れちゃってください。はい えー、となぜかというと生のニンニクは結構香りが強いので少し火を入れた方が馴染みますのでねニンニクってなんでこんなにい匂いするんだろうねほんとにね少しね沸かしていきます、はい、バター 20g ぐらいでねはいバター入れたニンニクにはね少し火を通してあげてください、えー、と最終的に、ね、ソースはねこんな感じになります、はい、それでは盛り付けていきまーす、はいえー、とこのね皮目を上にしてあげるとすごく美味しそうに見えますので 食べちゃいたいたわ、もう本当にもうででここに残ったソースは全てかけてあげてください全てかけて下さい、はい、あーいいですねあいいですねこの照りですよこの本気のガリバタチキンの完成でございますはいということです、ね、できましたので、えー、食べていきたいと思いますポリトイレとトップはまだ残ってます半分ぐらいねじゃあいただきます ここれれれを超えるる料理がかから現ののなのかっていうねまあ僕はねあのおつまみで食べるんですけどこれはね100パーご飯なんですよねあのご飯に合うものはお酒にも合うんですけどもちろんお酒にもものすごい合いますでもねこれはねもう本当に育ち盛りの、えー、男子高校生もうがっつり食べてもらえるあのこの3系ぐらいで茶碗一杯食べてほしいですね僕はあのお酒飲みなのでお酒と飲んでるんですけどもこれ一応 美味しいうんこれ、ね、パリッと焼けた鶏肉に、えー、このねあの醤油みりん酒バター砂糖あとねおろしにんにくのですねこのまあ俗にこのカリバタソースがですねこれ非常に美味しいんですこれはマジでこのソースからべれば大胆なもうまいです 鶏肉を食べるみたいほんとにうまいですはい、えー、なのでですねもうあのこれはもうな何で炒めていただいて も, もう約束されてないので調理が料理やる気なくなるわあのこのソースがうますぎて<笑>もうご飯で食べてくださいも う, あのもうこれごとご飯にじゃってもうかけちゃってもいいですほんとに牛丼チェーンとかいかなくなるとかさマジでうまいんではいなので皆さんぜひ試してみてください はい、ということでですね、皆さん、えー、今日の料理ですね、えー、作ってみたいなとかですね、えー、やってみたいなって思った方は是非、ぜ、え、ひ、ー、高評価、チャンネル登録、もしよければ全部通知ボタン、えー、登録お願いいたします。ゆうじでした